辻介です本日もあなたに健康美容に関する情報をお伝えしていきたいと思います猫背改善ストレッチで痩せやすい体を作る方法です背中が丸まってしまっていて肩がこう前に入っているだから猫背の人っていうのは巻き肩にもなるんですね巻が前に入っている状態手が後ろで組めるのか 手がつかないっていう人はです、ね、体を前に引き寄せてしまう筋肉だけが働いていて背中の筋肉を一切使えていない状態なんですね猫背になって肩こり頭痛の原因になる、背痩せにくい体になってしまっていますので今回今からやるストレッチがこの手がですねもっとつきやすくなるのかどうかっていうのをご自身で是非体感していただいてやっていただくとすごく分かりやすいと思いますので。 効果が出たよっていう方はですね是非コメント欄に書き込んでいただければ嬉しいですそれでは一緒にやっていきましょう左手を上右手を下と右手を上左手を下この両方の動作をできるようにストレッチをやっていただきたいんですけどもまずはですね後ろが行くようにストレッチをしていきたいと思いますまず手を頭の後ろに持っていきますでこの時に手を外側へ向けます外側へ向けます そううすするるととと肘がが自然と上がってくると思うんです、ね、でこのまま肘の部分を持ちます肘の部分を持ったら手で後ろへ引き寄せます引き寄せた状態から斜め上方向に上げるイメージで引っ張ってから上げます下がってる状態はこうだとしたらこっから上げていきます引っ張った状態で上げて15秒間で結構ですのでストレッチをしていきましょう1234 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1二、2 1 3 1 4 1 5のままの状態から体を横に倒していきます脇の外側が伸びてくれますこのまま5秒間ストレッチをしていきましょう1 2 3 4 5六、7 8 9 1 0 1 1 1十2十四。 15OK、OK、ですこれだけでもですね肩がすっきりしたと思うんですね腕も張ってる感覚になっていると思いますこれでつけていただくと明らかにつきやすいと思うんですねでこっち今左手をやったので今度右手の前側のストレッチをやっていきます右手の胸の大胸筋のストレッチをやっていくんですけども肩の位置にまず手を置きます手をつきます だいたい角度で言うと手がこう少し曲がってるぐらいですね。こう伸ばすんじゃなくて近づきすぎず、だいたいこう少しこうリラックスして曲げれるぐらいの角度で触っていただいて、で今度はこの手をついたまま肘だけとかじゃなくて体ごとの側へ回していきます。そう胸の筋肉が伸びて。 肩甲骨の部分が引き寄せられてい る, ると思います胸がが伸びてて肩甲骨が引き寄せられてるっていうのがすごく大事なんですね伸びた状態でまた15秒間ストレッチをしてみましょうそれではいきます1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 o、OK、k ですで戻していただきます今今度は今 肩の位置に手があると思うんですけど今度は耳の位置ですね耳のちょうど位置にくるように手を置いていただいてでこの時の手はまっすぐで結構ですまっすぐで結構ですので置いていただきますでこの置いた状態からま体を回していきますさっきと伸ばされている感覚が少し違うと思うのでこのまままた15秒間ストレッチしていきましょう1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 o、OK、k です手の位置まで手を下げていきます今度また同じですそのまま体をねじっていきますこうすることによって肩甲骨の真ん中上下っていうふうに全部ストレッチすることができるんですねなのでこのまままた体をねじっていただいて15秒間ストレッチをしていきましょう 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15はい、OK です最後に左手でやった三頭筋のストレッチをもう一度やっていきます手の後ろで手を回していただいて手を外へ向けます外へ向けた状態でを持ちます肘を持って 肘を後ろへ引き上げた状態から手を持ち、右手を上に引き上げるようなイメージで上に上げていきますこの状態で15秒間ストレッチをしていきますそれではやっていきましょう1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 o、OK、k です お疲れ様でした実際に今先ほどやったこの手を回線する動作ですね一度先ほどよりつくのかどうかめちゃくちゃつきやすい<笑>めちゃくちゃつきやすいですね<笑>めちゃくちゃつきますね両方ぜひやっていただいて胸が腫れてると思うんですね個性改善になりますしすごく簡単にできますのでぜひ試してやっていただければと思います それではまたお会いしましょう、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら